どのようなファイルがあるか分かったら、次はその内容が見たいですよね。そこで、そのためのコマンドを上げていきます。で、前にマンコマンドの説明をした時に、レスというプログラムが動いて一ページずつ見えますという話をしたと思いますが、それも含めてもう一回出てきますね。ちょっとワークでいきましょうか。 そこで、えー、ファイルっていうコマンドがあります。これは、そのファイルの種別を表示します。ファイル、えー、カップ .jpg。これは、カップ .jpg は JPEG イメージデータですよとか。えー、あるいは、ファイルのカップ .txt テテ。これは UTF の、えー、テキストファイルですよ。UTF の後でやりますけれども。で、more、えー、というのは、長いテキストファイルを1画面ずつ表示します。 って書いてあるのすね、コップ、えー。もっと長ければ一画面に見えるんですけども、えー、もうこんだけで終わりですから、もうすぐに終わりました。レスも一画面に見えるんですけども、レスの場合はですね、一画面で終わってもここで終わりですよっていうふうに出て、このままでは元に戻りません。覚えてますかレスというコマンドを終わるためには、えー、小文字の Q を押すと元に戻ります。それからですね、 o d t f 1のファイルっていうと、このファイルの中身を16鎮表示で、えー、表示してくれます、えー。ちょっとやってみましょうか。えー、od-tx1 のカプテンテキスト、えー。そうすると、えー、なんかいっぱい16鎮のコードが見えますけども、えー、これがそのファイルの中身のビット列を16鎮で表示してくれます。で、最後にディスプレイ。ディスプレイは画像ファイルのみですね。 じゃあ、えー、例えば、ディスプレイの。えー、と、確かに、えー、コップのやつが、まあ、自分がやったら下手なやつけども、こうやって表示することができます。では、演習1ですけども、えー、ここまでに学んだコマンドを活用してやってみてください。一、うん、つはですね、A は、まず、以下のディレクトリに一つ以上に、どんなファイルがあるか調べる。 で、ls で名前が見えますけども、ファイル、キャット、ディスプレイなども試してください。で、場所は、まあ、二つ用意しましたけど、その他好きなところを見ていいでしょそれから次にですね、えー、GIMP を実行して、適当な画像を描絵きして、えー、好きなファイルで保存する。あるいはテキストファイルは、えー、このエコーというコマンドを使って、えー、ファイル名てテキストにこうやって出力するとできます。 これらも同じように確認てください。エコーからやってみましょうか。エコー。ちょっとシリアからね。そうすると、今、ハイテンテキストというのにハイっていう文字を入れましたから、キャットのハイテンテキスト。g i ンプもやったねださい。GIMP。g, ンプ g ンプはお絵かきソフトですから。 まあ、お絵描きの方はすっきりやっていいんですけども、えー、はいですね、じゃあ、はい。えー、新しい画像で、えー、サイズは、まあ、300×400 ぐらいにしましょうか。じゃあ、はいですね、はい。はい、で、えー、これを名前をつけて保存。 その時にですね、えー、名前は、ハイテン JPEG にしてください。えー、エクポートダイアログがしたらね。じゃあすいません。えー、エクポートでハイテン JPEG にエクポート。エポート。で、あとはもう、えっ、ーえー、と、このデータの元のやつを保存するか。 保存しないですね。そうすると、えー、このハイテン .jpg ができます。まあ、ディープレイ、えー。確かにハイというのができましたね。うん、まあ、あんまり良くはないですけど。まあ、こういうふうなこともやってみてください。えー、C は、今度は隣の人のホームデルトに移動して、隣の人がこういうなんか追いかけをしたかもしれません。それを見てみてください。